自分の前世はもう約打ちすぎて次の人生は絶対に注射がもう大嫌いな体質でお願いしますとですねもう神頼みにした貧血<音声>の方に朗報です血を起こさずに対決ができました<音声>カメラオッケ音オッケ役者オッケ意スタート死ぬ時はやっぱ即死がいい監督ですあ嫌<音声>だ嫌だ やだー、本当に嫌だ皆さんしてしまいました一年で一番嫌な日健康診断超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超注射が大超超超超超超超超超超超超超超超超超超超と、超超超超超瞬間はまあま超超超超超超超超超い超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超 というですね、感じになる、あの感、外もう、あれ、なんとかしてほしいんですよ。もう、毎回、ベッドオーになること、ほぼ100、100% なんです。学生の頃ですね、1年に1回。まあ、そこでの採血もね、注射が終わったら、教室にそのまま直行するのではなく、ベッドに直行でした。もう何なんですかね、あれ、体質ですかね。注射が終わった後、ノーダメージで教室に帰れたことはありません。があったのかなでも、教室に帰ったんだけども、その後に、あ、 ダメだ<笑>っていう感じでベッドにチョコられたらでもまあ実質はアウトですねもうここまで来ると自分の前世はもう約打ちすぎて次の人生は絶対に注射がもう大嫌いな体質でお願いしますとですねもう神頼みしただからこそ注射打った瞬間にさっと血の気が引くあの感覚が体に備わったのかと思っております 高校の頃ですね動物が好きすぎてですね畜産化に入りましてまあそこでですね豚の玉を取るところとかニワトリの屠殺という体験をしてですねもうあれは地獄でしたねまあその地獄を見たからこそ夢や想像ファンタジーの世界の映画の世界に入り込んだそれがきっかけだったんですけども映画の中で出る血とかは別に大丈夫なんですよリアルな血血液と本当に弱いですはいというわけでですね本日まあ、あと30分後にはですねもう採血しております日本ではですね 60歳を超えると健康診断の一つの項目にも入っているっていうのがあるんですよ。確かに健康を測るにはいいことかと思いますけども、なんとかしたいこの体質だったら経験をすればいいじゃないかと思うんですけども、何度も注射してす。 なんかもう今この時点で採血採血言ってるから体の力が抜けてきてるんですよ本当。まただですこれって気持ちの問題の可能性もありまして頭の中でインプットされてしまいましてもうそれが自分に体に染み込んで精神的な面で負けてる可能性があるので今回に関しては注射大好き人間監督として採血をしていきたいと思います本当に今回はもうどこりは避ける何としても避けるさすがにもう30過ぎているので勝つぞ強い心気を持っていっていきたいと思います今回はノーダメージで 入ります。では、行ってきます。は、う、あ、ん。対決しますね。はい。百で見せてもらっていいですか。ええ、でを中に入れて、ぐっと握ってみてください。結構う、解決終わった後、はい、何分間、こ起きられない感じですかねそうですう。あ、五分ぐらいです。わかりました。ちょっと、チクッとしますよ。失礼します。うん はい、指先しびれたりはしてないですは い,、はい、はーいちょっと手広げてていいですよ、はい、今日診察も終わったので気分良くなったらもうあとカイロが手になりますからはい、はい、お疲れ様でしたはいお疲れまでしたはいお疲れさまでしたはいお疲れさでした何でいきますか何で、えっと、いきますか何でいきます 大 丈, 大丈夫です。<笑>はい、帰ってきました。はい、皆さん、貧血気味の方に朗報です。まずですね、結果から言いますと、ここ、ここ。採血してきました。多分、勝ちました。貧血を起こさずに採血ができました。 実は、チートを使いました。問診票というものがありまして、貧血になりますかってところに丸をつけてて、対決の時なんですけども、今回はもう暴露しました。普段は言わないのですが、もうこの際ですね、毎回採血したら、ベッド直行ですって看護師さんに言いましたところ、多分特別対応かと思いますが、ベッドで寝ながら採血ができるというですね、本当にありがとうございます。寝てるからかもしれないけども、いつものさーっと血の毛が引く、あの感じを体感することがなく、対決をクリアできました。まあ、ただですね、ただ 寝てるから血の気がさーっとしても気づかなかったっていう可能性もあるので克服したとは言い切れませんただこれはですねどの病院でもできるかわかんないので相談という形でですね言ってしまった方がいいかと思いますというわけで終わりました やったーまあ、ただね、一年後にまた来るので、会長を崩したら体験来る可能性もあるので、本当に健康は一番ですね。健康を崩したら映画も撮れないし、こういった YouTube も撮れないので、改めて健康診断を受けたことによって身が引き締まりました。注射が嫌いっていうのはですね、やはり変わらないので、まあ、いつか、血液検査もね、頭のピッてやったらもう血液も取れちゃうみたいなね、最新技術がですね、発明される、ちょっと未来をですね、今か今かと待っておりますので、本当に技術者の皆さん、何か方法はないでしょうか 健康診断終わった後ですねバナナと 買いましたはい、というわけでですね、健康診断、今回勝ちということで、えー、もし採血で結構心血になっている方はですね、看護婦さんに行ってください。もしかしたら、ベッドの隣で採血してもらえるかもしれませんので、本当に無理な人こういった方法もあるということですね。皆さんも健康に気をつけて、ハッピーライフを楽しんでいただければなと思っておりますので、今後、監督ラボよろしくお願いします。はい、この動画ではですね、映画レビューでした商品レビューを中心に紹介しております。えもし興味がありましたら、他の動画もぜひ見てください。 では、今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。では、また次の動画で会いましょう。まあ、あとその待ち時間の休憩室にですね、そういったその、食生活の、こういった方がいいですよとか、そういったものがですね、載っておりまして、ラーメンのつゆは全部飲まない方がいいかと思います。お酒ですね、飲みすぎると良くないので、週2日休館日があればいいと書かれておりました。あとは、まあ、野菜を食べること。